あれいきなり始まるのか呪術師の第三形態お前取れなかったから今取ってるとこだよそうだったんだなところで呪術師ってなんだ呪術師はメルク・ストーリアのコラボキャラだよ必 ず, ずメタル以外の動きを止められるんだ第三形態にすると動きを止める時間が延びるんだよ呪術師が出てきたな あれでもたまにしか止めてなくないかって敵だから違うんじゃないあれいつの間にか死んでないか で輸出進化の道クリア早速進化させるのかそうだよ進化ー顔が猫になったなそうだねちなみに今回は使わないよあスピードアップ忘れた 長くなるので倍速。 ・これも長くなるので倍速さっきからお前へあさ聞こえない聞こえない・ ご視聴いただきありがとうございました。